と、皆さんこんばんは、きーなでございます。えーと、先ほどですね、あの写真の編集アプリと、えー、動画のですね、編集アプリをですね、ダウンロードしてみて、やってみたんですけど、ちょっと難しいですね、あの理解するのにちょっと。 っ難しいかなっていなてう感じですねいやもうすぐでですね出勤なんですけれども夜勤のですねうーん難しいですねうんまあでも挑戦してねあのちょっとずつちょっとずつでもその どういう機能が使えるのかっていうことをですねえー、ちょっとねやってみやってみた方がいいかなっていう感じですねまあ若い子とかはねあ友達同士でああでもないこうでもないって言いながらこうだよああだよってこれなんじゃないのあれなんじゃないのっていうふうに言 い, 言いながらですね多分やってるんじゃないかなと。 いう感じなので私は一人でですねあのやっていますので、うん、ちょっとね遅いですよね。うんうんまあ、こういうそのコンピューター関係かそのコンピューターを使って作成するっていうことはですねあの経験上ないので。 あのー、なくても、まあ、パソコンはとりあえずあるのでちょっとね、あのー、できないことはないのかなっていう感じですかね。うんえー、それではぼちぼち化粧をしてですね 支度の方をですね し, てしますので、えーまあ、支度しつつですね、あのー、しゃべりながらですね、あのー、やっていこうかなと。 寒いのがよくわかんないですね。よくわかんない。寒、すごい寒い時は寒いですけど。上着がなくてもいい。っていう時もありますしね。うん。まあ。 季節の変わり目ですからまあ仕方がないと仕方がないんでしょうけれどもまあ、うん、ねこう編集 どうかのそのあれがですねまあできてくればねちょっとね面白くなってくるんじゃないかなとは思ってるんですけどねうん。<笑><咳> 前の動画すごいライブ配信でやってたのでちょっとね長くまあ40分ぐらいなのかななってましたけどまああれはあれでまあいいのかなと全部見てないんですけどあの<笑>やることで頭になってたりとかねちょっとこうやることもあったので。 全部はね見切れてないんでまた仕事から帰ってきたらですねこう見てみようかなという感じですかね。およいしょ プレッシュで す, <笑>気するとだい。 まあノーマルでいいのかな私はあシンプルで<笑>あんまりねその飾りもなく<笑>っていう感じなんでしょうねうんできる方はできるといってもすんなりできるんでしょうけれども私みたいにその根本的なあれがねちょっと違うんでしょうねうんっていう感じですかね うんまあ、先ほど挑戦してみましたけれどもやはり難しいです。<笑>うん、こう全く分かんないところからやってるのでその試行錯誤ねあっちポジン押したりこっちポジンに押したりとかですねそう探りながらやってるのでやっぱりね難しいですねそ、まあ、それそうですよね。 うん、なので、えー、まあね、少しずつですけれども、あやっていきたいと思います。はい、で, はでは、では金魚でございましたお疲れ様でした。